はい。おはようございます。ラスクラでございます。顔痛い。めっちゃ顔痛い。<笑>昨日ね、僕のチャンネルではないんですけど、ちょっと釣り行ってきて、6時間ぐらいね、やったら、めっちゃ焼けました。<笑>顔が痛い。で、今日なんですけど、さっきね、ちょっとコストコさんに行ってきて、ずっとね、食べたいなって思ったんですけど、なかなかね、手を出せずにいた商品があったんですが、今日はね、ついに買ってしまいました。なんで、ちょっとね、 今そのメニューを持ってきて今日は大食いをしていきたいと思います。よし。はいということで今持ってきたんですけどこれよく YouTube とかでも使われているあのハーフシートケーキ一応ねこれケーキだけで 3.7 キロぐらいあるらしいんですよね。うん。僕知ってる通り甘いものは苦手なので<笑>今日は。 食べてみたいっていう欲望を叶える動画です。もしね、これ残ったとしても、冷凍とか保存ができるみたいなんで、今日はね、食べるだけ食べて大満足をしようかと思っております。うん。で、ただ、絶対にね、甘いのだけだと辛いので、ケンタッキーとかも用意してあるんで、こういったね、しょっぱいもんも合わせて食べて楽しんでいこうと思います。では、早速、いただきます。ちょっと最初からね、デザートっていうのもあれなので、 ケンタッキーから食べよう。まずこっちからね。いやケンタッキー久々に食べるな。これはいケンタッキーでございます。ゆう久々に食べる。うん、やっぱりうまいね。世界のケンタッキーはうまい。うん、久々に食うとうめえ。<笑>じゃあちょっとね。続いてケーキを。 デカ、デカってか分厚いよこれ、層がやばい。見てこれ、デカない？う<笑>ん。めっちゃうまいけど、めっちゃ重いこれ。 うん、なんかこれってネットで見たけどあのバタークリームみたいなんですけど重さがね半端じゃないよケーキってよりかあの洋菓子まあこれも洋菓子なんだけど<笑>こういう<笑>なんて言ったらいいんだろうな、うん、生地もなんか柔らかいケーキってよりかは重量感のあるカステラ うん、美味しいけどケーキかどうかで言ったら難しいこれはね1回で全部はきついわうんちょっと飲み物。うん うま結構クリームも固めですしなんて例えたらいいんだろう難しいな間違いなく僕が知ってるケーキではないですね<笑>ちょっとあのしょっぱいのしょっぱしょっぱいの食べたい えもうちょっときついかも<笑>うんいやせめて半分は食べたいうんこれきつ<笑>なんかこの味ザアメリカみたいな感じがするすごい これやばいね何度かさ今までこのコストコのケーキって食べてきましたけどこれ一番重いかもしれないれ一番重いよこれ<笑>クリームもそうですけどこれスポンジがすごい密度がねこうグてなってる<笑>見えるかな生地これね完全にこれ カステラ、カステラです。<笑>うんうんうんうん、今、こうやって見ると、三分の一、違う。四分の一。ぐらい、一キロ食ってない感じ、もしかして。<笑>えー、<笑>すごいね、これ。 こ れ, これすごいね<笑>思ってたよりも全然進まない。うんうんお腹は全然いっぱいじゃないんですけど入ってかない<笑>なんでだろう不思議 半分の1ぐらいですねうん1キロちょっとぐらいすごいすごいねすごいよコストコさんってさ全部大きいじゃないですかで我が家もねたまにお買い物行ったりはするんですけど 日本にない食材とかがねいっぱい入りすぎて楽しくてつい買いすぎちゃうのでも普段はね別に僕も撮影してなければそんなにこう食べないので何を買ってもねこう1回じゃ絶対食べきれないんですよ何回も食べるんだけどでもなんかその普通の他のお客さんとか見てるとカートがこうめちゃめちゃでかいのにそこにいっぱい入ったりするのそれ見てどうやって保存してんのかなってめっちゃ気になるんですよねあれ絶対入らないよねあれ まあ食品以外も多分いっぱいあるんで、なんかいろんなものが入ってるんでしょうけど、食品が大半の人も結構いるんで、一時的にそれを全部保管しとく冷蔵庫あるのすげえなと思って。家庭用じゃったら入んないくらいみんな詰めてる人いるよね。<笑>うーん、不思議だなちょっとこれ食べよう。これ、ツイスターちょっとかじる前にと。こんな感じ、ツイスター。よいしょ。 あ、しょっぱうまいやったうまいなんだろう満足感がすごいよこれ<笑>うんちょっと別のツイスターも照り焼きのツイスターですねこれ照り焼きの中はこんな感じですね うめ<笑>シンプルにうまいうんラーメン作ってこようラーメン<笑>ラーメンでございます<笑> ちとですけどちゃんと煮干しの味しますねうまいみんなの言いたいことは分かってますケーキ食べますよ、うんうん、いいねこのカップラーメン玉ねぎが効いてるな 結構煮干しって香りが強い食材なので、こう生玉ねぎとかトッピングされてるお店も結構多くて、このね、いぶきさんも写真載ってるんだけど、玉ねぎがね、載ってるんですけど、さすがにちょっとインスタントなんでね、生玉ねぎではないんですけど、火の通ったね、こう甘い玉ねぎになってて、これがね、こう口にふって入ると、いいアクセントになってる。めっちゃ美味しい。またさ、ちょっと食べた後で申し訳ないんですけど、この飲み干した後にさ、煮干しの粉が残るのが、なんか嬉しいですよね。 いやもうね皆さんもお気づきかと思いますがここが美味しく食べられる限界でございます<笑>お腹のすき具合的にね無理してるわけじゃないんですけどかなりね味が重たいんでこれ以上は無理して食べるようになっちゃうんで今日はこのあたりでケーキをやめときます でご覧の通りね、もう半分ぐらいまだケーキがありまして、これからね、ちょっと切り分けて小分けにして、冷凍保存していこうと思うんですけど、しばらく多分ちょこちょこちょこちょこ食べ進めていく感じになると思うんで、ぜひね、このコストコファンの方、これを冷凍保存した後に、美味しく食べられるアレンジレシピを教えてください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。じゃあね。